他の OS でも同様に利用できます。部分2までとマンジャロでのインストール方法をご紹介します。部分2までではソフトウェアアブティックを起動します。ソフトウェアを起動してバリアで検索してインストールできます。